ステージでお出れたこと、おどらせていただけたこと、本当にありがたいと思います。感謝と気持ちを込めて前を戻ります。どうぞよろしくお願いいたします。 え さらに感謝。ぜ、は、ひ、い。ありがとうございました。そうありがとうございました、三人でした。